こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です今日は日本アマゾンの優位性にキー信号が止まってるということでね、えーまあ、日本アマゾン、まあ、久しぶりに使ってみたら本当アマゾン買うというようなね、えー、あれまだ日本に帰ってきてないのかなと思うようなね、えー、配送体験をしたんで、まあ、今までも日本で販売する輸入は厳しいという話をしたんですけど、まあ、その厳しさがより ど、え、う、ー、増していると、ねえー、本当に本格的にもう、あのー、輸出を中心に切り替えないと、えー、厳しいですよというお話です。まずね、えー、もう本当に常々言っているように、輸出と輸入ではね圧倒的に輸出がおすすめです。しかし、英語が苦手で日本アマゾンで輸入販売することを選ぶ人もいます。未まだに輸出もやってるけどね、日本アマゾンが中心ですという人もいます。 ただ、日本アマゾンにはハンデがあります、ね。ありますというか、できましたという感じですね。えー、原因は、ヤマトウイのアマゾンとの、えー、密接関係の終了と。ね、でアマゾンは、ヤマトとね、えー、うまくその配送の契約が進まなかったようで、ヤマトは当日便の配送から撤退したと。そうするとね、えー、まあ、当日便がしばらく。 使えないというかね、使える範囲が限られるとかそういうことになるのかなと思ったらね、その当日便はまあ普通に継続されてたんですね。ところが、もう当日便やんねえ方がいいんじゃないかというぐらいね、結構これストレスになると思います。でね、Amazon の新しい配送請求先、デリバリープロバイダー、これえらく不評ですね。デリバリープロバイダーとは Amazon と ね、日本アマゾンと契約している地域限定の配送会社の総称です。ということでね、この TMG と SBS 即配サポート、札幌ポロ運、丸は運輸機関、若葉ネットワークというところがね、デリバリープロバイダー、あとそれから、もう一社なんだったっけ、ファイズがそうです。でね、これらの、まあ、会社を見るとね、もうなんか炎上と。 いうような形でね、ひどい体験をしている人が多い、ね。いろいろありますで。実際にはね、不在連絡票を発行せずと、ね、不, 在不在ってことになってるけど、不在連絡票入ってないというのはね、えー、結構あると。で、被害者のコメントっていうのが載ってましてね、えー、トラブルだらけですと、Amazon に嫌われたんじゃないのかとお、お急ぎ便で注文したのに商品が届かない、ね、結局その日は届かず、 ネットで商品を追跡したら、不在連絡票をポストに入れられたことになっていたんですが、えー、そんなのどこにもありませんと。ね、でも怒ったって意味のないので、アマゾンに調査を依頼した。そしたらね、アマゾンから返事が来て、えー、不在連絡票を入れなかった理由はね、えー、配送した配送え、担当した配送員が誤って同地版の他の場所にお伺いしていた可能性がありますと。ね、部屋を間違えたってことでしょうね。 それから配送員が再配達の情報を見落としてたため、お届けに伺うのが遅れてしまいましたと。再配達希望を入れたのにね、来なかったと、ね。情報を見落としてたと。で、この人、同じ人ですね。えー、ミスはしょうがないと思ったらね、また頼んだらお同じミスが起こったと、まあ。起こるでしょうね。同じ配達員がね、やってるわけですからね。で、えー、また見落としてた、間違った場所に行って見落としてたと。 えー、なんじゃそりゃって感じなんですけど、まあ、これね、もう本当にちょうど、ね、別な場所行っちゃったとかね、えー、頼んだ日に来ないと、ねえー。時間指定したのにそれ来ないと。まあ、これね、オーストラリアなんかだとまあ普通にありますし、アメリカでもね、別に珍しいことでも何でもない。まあ、ヨーロッパでもそんなもんですね。ただこれ日本だとね、今までの品質が良かっただけに、これ問題になりますね。 で、その他、ね、デリバリープロバイダーに対するネットの声、ね、一日スルーされたと、ね、次の日来たと、配達するのはいいけど、時間指定できないのがイラつくとかね、え、先日してるとか、え、電話、電話されれば、ね、電話しないと持ってこない、ね、荷物持ち帰ったことになってね、不在票がない、高いボックスあるのにと、これ多分ね、高いボックスの使い方がわかんない可能性大きいですね、いつまで経っても届かない。 ね、ホームページから追跡するとこの時間でも配送中のまま、ねえー、もうこれ散々な評判なんですけど、まあ、私もね、えー、自分で注文したものがデリバリープロパイダーなんで、まあえーねえー、まあそんな毎回、まあ、日本のねそこは言っても運送会社なんで毎回そんなことはないだろうと思ったらなんとね一発目からこの書いてある体験と同じ体験ができました でちなみにね、デリバリープロパイダーをできるだけ避ける方法ってことで、えー、お届け日時指定を選択すると、山、えと、ー、か日本郵便かファイズ、ね、デリバリープロパイダーの中の医者なんですけどね、この三択になると、外れを引く可能性が低くなると。で、もう一個はね、店頭受け取りを使うと、コンビニで受け取れと。ただね、 基本的にコンビニに買いに行くのがめんどくさいから注文してるのにね、コンビニで受け取ったらあんまり意味がねえんじゃねえかなって感じなんですけど、まあ、こういうね、デリバリープロパイダーをできるだけ避ける方法なんてのもありました。な、オーバーなって毎回そんなことじゃないだろうと思ったらね、どうやら毎回かもしれないですね。私もね、まあ別に指定したわけじゃないですけど、普通に頼んだらね、デリバリープロパイダーで、えー、昼ぐらいに頼んだのかな。 で、当日配達、午後配達って言うから、いや、早いなと。私、別に急がないんでね。何の指定もせずに頼んだのに、やっぱりアマゾン相変わらず早いね。日本はいいね。と思いながらね、えー、待ってたんですけど、午後配達のはずがね、えー、待てど暮らせど来ないと、ね。で、この、詳細を、配送状況の詳細をクリックすると、時間指定なしのこういう表示なんで、詳細にも何もなってないと。 ね、確かに不便だな。で、この時点だとね、9時ぐらいに書いてたんで、いや普通9時までに来んだけどね、今日は来ないんだろうなと思って、で、書いてました、この記事をね。で、まあ、せっかくだから、じゃあこの記事はね、えー、その点末がどうなったか分かってから、えー、仕上げて動画で解説しようと思ったら、翌朝かい確認するとね、えー、なんと、えー、ポストに不在表入ってました。おまけにね、不在表入れてた時間が21時40分、ちょうどこの記事をね、 えー、書いてた時間、21時42分、まだ届いてませんって書いたまさにその時に来てたんですね。いや、なんで来たら、えー、ね、電話するなり呼ぶなりしないで、そのまま帰るかねって感じなんですけど、もしかしたらね、雨が降ってたんでね、荷物配んのめんどくさくてね、不在表だけ入れてたのかなっていうね、いや、でもそれ待てよ、翌日ね、えー、行くのもめんどくさいだろうし、負担だよな、でもね、 逆にこのなんでそうしたのかわかんないことするのが逆にね、えー、海外の輸送品質なんで、まあ私はね、オーストラリアで散々鍛えられてますから、まあそんなもんかなと思ってね、まあでもね、えー、翌日、ね、何時間遅れ、まあ20時間遅れか18時間遅れかわかんないですけど、届いたんで全然許容範囲だなと思いました。ちなみに朝確認したときはね、えー この不在が入ってて、で夜寝る前に、ね、確認したときはまだ配達中になってたんですね。11時40分に配達中はねえだろうと思ったんですけど、で、昼に届いたのは結局こうね、若干潰れてると。まあ、上にね、重いものを乗せちゃってるんでしょうね。まあ、これ、えー、海外だと別にこのぐらいの潰れは全く問題ないと。綺麗に届いたねって感じですけど、日本だと、 まあ、二人に一人は気にするレベルですね。まあ、そんなわけで、輸送品質が一気にアメリカ、あるいはね、オーストラリア並みに落ちてます、ね。で、アマゾンの強みっていうのは、えー、別にすごいハイテクだとか、すごい配送だとかいうことじゃなくてね、この三つがそれぞれね、えー、他のライバルと比べて優れてると。三、ね、つがバランスよく合わさって、初、えー、めて やっぱ Amazon は便利だねって話になるんで、まあ、今回ね、えー、逆に販売は相変わらず、えー、素晴らしいですしボタンまでありますしね、まあ、倉庫も相変わらずね、えー、もうあの注文して数時間で届けると数時間で発送可能になるレベルになってますところが、ねえー、配送の方がふんぞまりを起こしちゃってるとこれね逆に、えー、ヘビーユーザーがね、まあ、気軽に注文して すぐにね、そこから出てね、で配送でふんづまりを起こしてるっていうのは、これね、ストレスを受ける回数が増えると。ね、で定期お届け便とかだとね、頼んだ覚えもないのにね、なんか不在票入ってたりとか、電話かかってきたりするんで、むしろストレスというかね、これもうアマゾン使わねえよと、アンチアマゾンを増やす原因になるというふうに考えられます。その場合、私たち販売者にはね、 えー、注文の減少と返品率の上昇につながります。まあ、頼んだけど来ないから他で頼んじゃったよって言って返品される可能性これ高いですね。だからね、それと便利だからね、高くても買っていたと。高くても買ってたっていうかね、値段はあんまり気にしないで、まあ、そんな別にね劇的な違いはないんだから、まあ、えー、楽にね、スムーズに買える方がいいねって買ってた人が、まあ、えー、スムーズじゃないんだったら別に Amazon 使わなくていいねと。 だってね、えー、別に今やセブンショッピングも楽天もね、えー、全部アマゾンのおかげで鍛えられてかなり使いやすいシステムになってますんでねそうするとアマゾンを使うのは安く買うのが大好きなね、えー、他のショップと同じになります、ね、安いのを買う人だけは使ってると、まあ、全然儲けるのに、えー、適さないプラットフォームになりかねないというのがね今の日本アマゾンの状況かなと思います まあ、日本アマゾンはね、えー、アメリカアマゾンやオーストラリアアマゾンとはね、競争相手の強さが違います。まず、US アマゾン、まあ、これ優位は揺るがないですね、もうね。まあ、本拠地なんでアマゾンも本気で対策してますからね。えー、US アマゾンはまず、輸送品質は、まあ、同じ輸送会社使ってるんでね、品質の低さは問題にならないです。日本の場合はね、他の品質が高くて、アマゾンがね、品質の高いマトを使えなくなったのが問題なんでね。 海外だったらね、別に、フェデックスは Amazon 使わないとか、まあ、そんなことないですからね、逆にフェデックスも提携度を増してるぐらいなんで、全く問題ないです。それとアメリカの場合はね、マンハッタンというね、ニューヨークのごく一部の地域に住んでる人以外は、車がないと買い物に行けないです。だからね、日本のように夜でも買い物行けるとかね、どこにでも店があるというわけじゃないんで、 えーまあ、結局アマゾン断然有利という状況ですところが日本アマゾンはね、えー、先ほど言ったように、まあ、ネットショッピングも楽天もね、えー、セブンショッピングも、まあ、その他家電量販店もやってますしね、まあ、大抵のところでねネットショッピングはできますでストレスなく買いたいからアマゾン使ってたのがストレスあるんだったら他に乗り換えようっていうのはね、えー、十分考えられますあとね、えー、もう買い物そのものが、えー、もう 日本の場合はどこでも買えるんでね、えー、わざわざネットを使って買わなきゃいけないということはない。ねまあ、田舎は分かりませんけど、えー、もう日本の大部分の購入者っていうのはほぼ首都圏、ね、あるいは大都市圏にしかいないわけですから、大都市圏は多分日本はね、世界一便利なんで、何もネット通販使わなくても何の問題はないところで、えー、単純に便利だから使ってると。ね、ストレスかかるんじゃ便利じゃない。 そうなってくるとね、やっぱり一番ダメージを受けるのは、もう出品者と。まあもちろんアマゾンもダメージを受けるでしょうけど、アマゾンの中でね、日本が占める売り上げ、それから利益はどれぐらいを占めるか。売り上げはでかいですけど、もしかしたらね、労力の割にね、あんまり見合った利益取れないねと思っている可能性もあると。 まあその辺をどういうふうにするかは未知数なんですけど、まあ少なくとも元々ね、厳しくて割に合わない市場なんで、ここをね、収益の柱にすると、日本アマゾンでの販売をビジネスの柱にするっていうリスクは、まあとても高くなっているということが言えます。今後は今まで以上にね、US アマゾンとオーストラリアアマゾンに少子を絞って取り組んでいきましょう。 オーストラリアアマゾンの優秀性なんですけど、これはオーストラリアで、ね、も US アマゾンに輪をかけて不便です、ねえー。もうまともなネットショップそのものがまあほとんどないと、ね。で、まともな店もないと。ね、店もね、えー、例えば日本とかアメリカだと、まあ、プリンター買いに行ったらね、 30種類も50種類もあって、何を選んだらいいんだか分かんないぐらいありますけど、オーストラリア行くとね、キヤノンとブラザーと、もう1社、2社、それぞれね、2、3機種ずつぐらいしかないです。でかい電気量販店でもね。ぐらいもう品ぞれも貧弱だしね、値段もね、低価で売ってると。日本とかアメリカで売ってる値段ってだいたい低価の半額から3分の1ですからね、それが低価の2倍から3倍で売ってるというような市場です。 だからアマゾンが想像もできないような驚愕のヘマ、ねえー。どんなヘマか例えるのもね、わ、えー、からないぐらいすごいヘマ。そんなことをやるかというようなヘマをしない限り、アマゾンが勝てる市場です。まあ、ちなみに今回、ねえー、アマゾンで購入したものは何かというと、ね、ジェフ・ペズスの辞典、果てしなき野望、まあ。これを買いました。 何箇所かに分かれたんで、そういえばこれどこ、何買ったんだっけなと思ってみたらね、なかなかジェフペゾソンのじ自伝を買ったのがね、この日本アマゾン怪しいねと思うきっかけになった、えー、配送で届くっていうのも面白いもんだなと思いました。ね、もし日本アマゾンやってて、えー、実はね、あんまり言いにくいんでやってない 言, 言ってなかったけどやってますと、こういうもん売ってますというのがあったらね、お気軽にご相談ください。 別にやることは反対じゃないんですけど、ただかける労力とね、えー、手間とストレスの割には割に合わないと思ってるだけなんでね、えー、逆にそのストレスに割に合うだけの利益が取れるんだったら全然問題ないですしね、えー、起こりうるこういう問題に、えー、まあそれぐらいやったらもう続けますということだったらいいんですけど、まあ、そうじゃなくてね、最近そういえば売り上げが減ったし返品増えてきてるねという場合はね、もうかなり黄色の信号というかね、 赤信号に近い状態ですんで、もう早急に日本アマゾンの取り扱いを減らして、アメリカに振り返った方がいいと。あるいは日本はね、独自ショップ内で取り組んだ方がいいという段階に来てるかなというふうに思いました。ご質問、ご要望、お待ちしてます。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。